誰も知らない広い森、おのコ森の奥深く、小さな池と小さな原っぱがあるんだ。そこにポツンと立つのが俺の店。もちろん近くに家なんかないけど、森の仲間たちが食べに来るよ。決まったメニューもないんだ。食べたいものを何でも作る。そのレシピを紹介するよ。それが猫シェフの料理日記。どんな仲間がやってきて何を食べるのか楽しみにしてくれよな。